ラクラチャードカウシェット来ましたみんなとスタートだね近くの発電機から回そう三人用だから1人はみ出ちゃうねみんなでいいな一緒に回すいいよ変わるいや い, いよ俺あっち行ってくるあ、そうじゃあ僕ここで回すあ破滅ある時に 一緒に回すの苦手なんだ。僕は他行ってくるね。キラーはゴーストフェイスだね。ツールボックスゲット。心音が近い。どこだ目の前だった。血族で見えてるの助かる。 ゴスペの心音なし状態って、血族でも見えなくなったんだっけ多分いない助けるよビルジンついてきてないね手当てしよう。終わってる。おこんなところにルイン。追いかけてきたんじゃなくて、ルイン見に来たんだ。 アイナイス僕には限界でしたああ じゃありがとう。治療までありがとう。じゃこれもらって。えいいのじゃあもらっちゃうね。次はここだね。ゴスフェきそうで怖いなー。救助誰か行ってるかな 救助してくれたね宝箱開けちゃお同じツールボックス帰ってきたまっすぐ奥に向かってるから。 バベチリ持ってるね最後の一台探さなきゃあ、宝箱ついでに開けていいかな何が出るかね分はみんなすごい覗きに来るじゃんに遅れ、いいよビルじいちゃん僕救助行ってくるね あれ?、おかしいな、なんで僕なのまずい見られちゃう、解除しなきゃ。オッケーワンパンは回避。ああ 逃げ切れないよ僕は2回目で後がないねえありがとう助けに行く前にゲート開けよう助時だったのかごめん 僕たちも脱出しよう。